やり直しは早くも続いて、そ、ね、すの日の夜を迎えた。 Спасибо. はい、オープン<音声><音声> 夜を傾えあるある末と♪♪♪♪♪♪♪♪♪<音楽> れありがとうございました 謝謝素晴儿